ねえ大丈夫またなんか悩んでんの最近ずっとそういう顔してるスマホ見ながら本当にでもすごく苦しそうだよなんでもないって言う割にはスマホ隠すよねいつも誰かと連絡でも取ってんの なんでそりゃ気になるでしょうそんな不自然に隠されたら別にそういう話をしてるんじゃない疑ってるとかじゃなくてだってさ最近ずっと寄せよそしいというか距離取ってるっつうかなんか 俺が言わなくても分かるしょ自分でおかしいって嘘だよそんなの自分が一番分かってるくせにじゃあなんでなんで俺のことを避けようとすんだうそうやっていつも一人で苦しそうにしてるくせになんで話してくんないのいつもそうだよね 俺多分一度もないお前に相談されたり頼られたり今まで一度も全部一人で抱え込んでふさぎ込んでそんなことあるよこの前だってそうだったじゃんスマホ見ながら一人で辛そうにしてたから俺が「どうしたの?」って声かけても「何でもないほっといて」ってすぐ向こうの部屋に行ったでしょ 俺のことを避けるみたいにそういうのばっかりじゃん本ン本当に俺には関係ない付き合ってるのになんでそういうことを言うの俺だってね お前の気持ちを尊重したいと思う何か嫌なこととか悩みことがあっても一人でいたいとかそっとしといてほしいとかそういう時があるってことは分かってる分かってるけどさでもじゃあ俺の気持ちはって無視って。 少しでもお前の力になりたくて声かけても、放っておいてとか、今みたいにあなたには関係ないとか言われて。毎回そういう言葉で片付けられる俺の気持ちは分かってくれないのねえ俺ってどういう存在お前の中で。 ただそばにいる人いつの間にかもう恋人でもなくなっちゃったじゃあなんで話してくれないの何かあったら力になりたいとか寄り添いたいって思うのが恋人なんじゃないのそんなに俺頼りない 悩み事の一つも共有させてもらえないのかな<笑>それはさお前だけの話じゃないでしょ俺だってずっと今まで思うことはあったよ付き合ってからずっとでも言わなかった余計に辛い思いをさせるんじゃないかって怖かったからなのになんだよ そうやって言うけどさいくら待っても何か打ち明けてくれるわけでもないし塞ぎ込んでるお前に声かけても関係ないとかそういう言葉で突き放されてるだけこんなのさ毎日ずっと続いてたら誰だって不安になる あ, あそうだよ何も知らない なんでそこまで一人で抱えるのとか、塞ぎ込むとか、お前のこと俺は何も知らない。でもそれなのに、そんな何も知らないくせにって言われたら俺、何もできない。お前のために何もできない。こうやってさ、 お前のことを泣かせることしかできないなんて嫌だよ、そんなのは。ねえ何がお前をそうさせてるの。なんでそんな苦しそうに泣くの。 ごめんなさいだけじゃわからないよどうしてそんなこと謝んのちゃんと話してくれないとわからないよ俺えなんでそんなこと謝んの好きだから一緒にいるのになんで付き合ってることをお前に謝られなきゃいけないのか いやもういいよ。ねお前さっき言ってたよね。何も知らないくせにって。きっと話したいけど話せないことはたくさんあると思う。知られたくないこともあると思う。全部話してとは思わない。でも話せる部分だけでもいいから教えてくれないかな。 なんでお前がここまで苦しそうに泣くのか何に対してそんなに謝ってるのか今お前が思ってることなんでもいいから教えてほしいお願い<笑>うん 申し訳ないって何に対してどうして俺何もひどいことはされてないようんえ、ね、待ってそれって昔付き合ってた人の話どういうことその人に何された 暴力ずっと受けてたのあいいよ無理しなくて無理に話そうとしなくていい話せる部分だけでいいよトラウマになるようなことがあったんだねそれで誰かを信じるのが怖いってことトラウマのせいで それをずっと俺に話せなくてだからずっと謝ってるのうんそれに何ああさっきの利用してるってそういうことトラウマを克服するために付き合ってるみたいだから 俺を利用してるみたいだからってことそれでずっと避けてたの俺のこと申し訳なくてそういうことだから今まで相談とか甘えたりも全然してこなかったんだ俺が信用できなかったから 利用してるとかそういうふうに思ってたんだ俺のこと<笑>ねえもういいよ謝んなくて別に謝ってほしいわけじゃないねえお願い顔を上げて俺の話を聞いてほしい お前の話を聞いた上で俺が今思ってることちゃんと聞いてほしいだからお願い顔を上げてうん俺ね怒ってないよ怒ってないし傷ついてもないだからそんなことは気にしなくていい うん、違うよ。誰も責めたりなんかしない。だからもう謝んなくていい。俺を騙してたとか、利用してたとか、そういう罪悪感も感じなくていい。俺は気にしてない。嘘じゃないよ。だってさっきの話を聞いても気持ちは何も変わらなかった。うん。好きだよ。お前のこと。 100% 信じてもらえなくても、俺はお前のことが好き。ずっと大好き。<笑>それ、俺を利用してるって、ずっと気にしてるみたいだけどさ。でもそれってあれじゃん。悪いことなんかね。嫌な過去とか記憶とか。 そういううういもののととと向き合うのっててすごく辛く辛大変なことだと思うよ。でもそうやってまた誰かを信じてみようって好きになってみようって頑張ってくれてるのにそれを悪いって言えんのかなきっとそういうトラウマを抱えたまま誰かと関係を持つってかなり怖いことだと思う。 でも俺のことを好きって言ってくれたよね二人で出かけたりご飯を食べたりお泊まりしたり今日までずっと一緒にいてくれてたじゃんそれってさ少しでも俺のことを信じてみようって思ってくれたからじゃないのこの人なら大丈夫かもってだから俺のこと 選んでくれたんじゃないのうんそれだけで十分だよ俺は申し訳ないとか自分を責める気持ちとかそういうマイナスな感情は気にしなくていいお前の中に少しでも俺を好きって思ってくれる気持ちとかトラウマを克服したいとか そういう前向きな感情があるなら俺はこのままでいいと思ってるうんこのままお前のそばにいたいって思うしいさせてほしいって思うだって俺も好きだからお前のことだからいいんだよそのままで何も気にしなくていいそういうトラウマも乗り越えていきたいって思うよお前と一緒に しててくれてありがとうすごく嬉しかったううん、うん、俺もごめん何も知らないのに勝手なこと言って本当にありがとうでもこれからはもうこんなふうになるまで一人で抱え込まないでほしいきっとまだ俺に相談したり甘えたりするのは怖かったり抵抗があるとは思う それでもお願いもう一人になろうとしないでうんどういう時にどんな接し方をしてほしいのかどういう言葉をかけてほしいのかお前が安心できる方法を少しずつゆっくりでいいから教えてほしい大丈夫 お前のペースでいい。俺は待ってるから。お前に信じてもらえる日までずっと待ってる。ゆっくりでいいよ。ありがとうな。俺と一緒にいてくれて。俺を選んでくれてありがとう。